志 野, しし<笑><笑><笑><笑>野さん待ってください。 げ<笑><笑><笑>んここそのき ンンのね、ね生祭祭祭祭でももああり、りり春の大感謝るる、ね、<笑>それうーん<笑>パパみみたン祭みたいにいただきます本当にににっ年回わ登場しててこをカリンと食さどうですか フランスパンです<笑>いいよフランスパン<笑>鬼滅学園でも加えてるもんねそうだそうだそうだねそうだねそうだったね美味<笑>しいモ<笑>ンさんおめでとうございます あ, ありがとうございま す,、ね、おいます<笑>サキューサキ来たサキ ュ, キサキ ュ, サキュ<笑>さあそんな感じでね、このノリちょっとついてきてねはい。<笑>えー<笑> なんで、えー、こっからですね、まあちょっとね、きっとあかりさんを中心に、アニメ本編をね、<笑>振り返っていきたいと思います。大丈夫ですかちょっとやりすぎました、ね、ちょっとおじさんの部分が、見え隠れしてますけど。ちょっとやりすぎましたね。えーま、若くいきましょう。はいはい。